二十代目法要連天命富名声力この世のすべてを手に入れた男ゴールディー・ロジャー彼の死に権に払ってきたことは人々を海へ駆い立てた俺の財宝かもし手にゃくれてやる探せこの世のべてをそこに置いてきた 男たちはグランドワインを目指し海へ出る。はまさに どこが一度。 まず怪物を約束したんです知ってごめんじゃないでしょうに人はいつ死ぬと思う心臓を銃で撃ち抜かれた時違う不治の病に侵された時違う糖毒のキノコのスープを飲んだ時違う これでいぞ。 ありがとうございました。